シラフのリュウジでーすはいということでですねなんとまだ一滴も飲んでません皆さん一滴も飲んでないっていうことはこれから皆さん何をやるか分かりますねそうです思考 シ, シリーズをやります皆様のおかげで思考 シ, シリーズものすごい評判いいです出したレシピ全部皆さんやってくれて美味しいって言っていただいてるのでだんだんねハードルが上がってきて僕もねちょっときついです<笑>でもですねまあ一応僕料理研究家なので美味しいものをね皆さんに届けたいと えその思いでやってますのでえ今日もね、もう頑張ってやっていきたいと思います今日はね、多分ねお待ちかねだと思います皆さん今日は至高のハンバーグをですね、やっていきたいと思いますちょっとシラフじゃきついな、こ<笑>の先生<笑><笑>はい、ではですね、材料説明いきたいと思います今日はね、たっぷり大きいハンバーグは2つできます まず牛豚、合いびき肉 300g 玉ねぎ1 2分の1個卵1個バター 10g お塩少々あとコンソメ小さじ3分の2ですね、えー、あと水が大さじ3パン粉です、えー、パン粉がね大さじ4ですねはいで今日ね、えー、ちょっとあの何が至高かっていうとちょっとね珍しいもの使いますあのゼラチンですはい、粉ゼラチン、えー、これ必ずスーパーに売ってます生活コーナーに売ってますので粉ゼラチンこれ用意してくださいこれでマジうまい、えー、ハンバーグになりますで、この 牛脂ですはい牛脂あの、まあ、スーパーで、えー、とお肉買うともらえるやつあのうちの近くのスーパーだと無料でもらえるんですけどこれを2つ用意します皆さんハンバーグを作るためにちょっと下ごしらえをしていきます僕の下ごしらえをしていきます僕はあのちょっとこうお酒を飲まないとちょっとね動きが鈍ってしまうのでまず、えー、とお酒で僕を柔らかくしていきます焼酎ですねまあ4割ぐらいですかね氷を入れていきます炭酸です適量適量です 静かに静かに注いでいきますはいこんな感じです ね, れですねそしたらですね僕に注いでいきますあこうすることによって僕の表情が柔らかくなってきますお酒の効果ですこれははい、えー、じゃあね包丁を使う場面からね、えー、やっていきたいと思いますまずですね、えー、玉ねぎ分2 分, の1分まずね、えーとまあ、僕の切り方なんですけども こんな感じで、ねえー、やっていきますね僕ねちょっとみじん切りやり方ちょっと特殊なんですけどこんな感じでねちょっとずつやってくんでさいこうするとね何がいいかっていうとね細かくなるんですよ一気により、はい、そしたらね最後ね、まあ、こんな感じでここねちょっと粗いんでね少しね刻んでくださいね で、玉ねぎはねちょっと置いといて、えー、あとですね牛脂ですね牛脂もあ、えー、と後で混ぜ込むのでちょっと刻みたいんですよちょっとね、今日はね柔らかい牛脂だからそんなに刻まなくてもいいかもしれないですね粗く刻んでますね、まあんまり甘いね<笑>先に言っとくんですけど今日のレシピなんですけどめんどくさいです結構スタンダードに作るハンバーグラあただ抜群にうまいです それではではすね、バターを引きます先ほど細かく切った玉ねぎを炒めていきますでここに、えっと、お塩少し振りますお塩を振ることによってこうちゃかこうちゃかで玉ねぎがね炒まりやすくなるんですねあの浸透圧いあー、健康診断いかないとな あの最近ね料理のコメントより僕のこと心配するコメントが増えてきてるんですで、ね、体壊さないでください皆さん本当にありがとうございます僕は知りません福日県は僕は強火でやっちゃうんですよ、中火ぐらいでも全然いいです、はい、このねバターで炒めたね玉ねぎすっごいいいいするんですよこのすっごいいい匂いを嗅ぎながらレモンサワーを飲んでいきます こんぐらいちょっと、ね、焦げ目があるぐらいで、ね、ここやっちゃうんですけどもこれぐらい炒まったら大丈夫、えー、そうしましたら、えー、とお肉をこねていくんですけども、えー、ひき肉 300g なんですけどもここに、えー、溶き卵溶き卵ですね、はい、牛, 牛脂ですね牛脂がもうえ手でちぎります、はい、これパン粉ですね、はい、お刺身ですね結構入りますねこれねここにあのパン粉にかけるように、えー、とお水ですね お水なんで入れるかって言うとコンソメスープをね入れたいんですよねそうあのお水を入れることによってね意外とそのハンバーグ自体がね柔らかくジューシーになるんですねゼラチンですこれなんでゼラチンを入れるかって言うと肉に中に混ぜ込むと保水するんですよねだから肉汁が流れなくなるんですよゼラチンを入れると皆さんなんかそのよくあるじゃないですかお店なんかテレビとかで肉汁がこんな出てるんですよ ああれっっってて肉肉汁の内部にあった方がいいんですよなぜかというとあの肉汁食べたいじゃないですかああやって流れちゃうと実はね意味がないんですよ、ね、肉汁は肉の中にとどまってた方がいいですこのゼラチンは肉の中に水分をとどまらせる効果がありますなのですごくジューシー肉汁が出ないハンバーグになるんですねコショウですね少々入れます今日はね僕のチャンネルでは珍しいあのコショウこうやってこうやって振るとどうですか だだんだん料理研究家に見えてきたでしょうみんなの酔っ払いじゃないんですよ皆さんさっき火を止めてちょっと粗熱取った玉ねぎを入れていきますはいでこれを入れて揉んでいきますこ ね, てこねていこうですねでよくねよく揉んでくださいこの時注意するのが牛脂が固まってるところとかもあるで牛脂をね、えー、ちょっとね、えー、と揉みながらあの分散させてくださいね あんまり一つのところに固まってても良くないので肉の全体に牛脂が行き渡るような感じで揉んでいきますこうもうすでねもみもみもみもみして全体に行き渡らしてくださいねそうしましたらですねよーくこねたこのハンバーグの種これをねもう主刀刀で手刀で真ん中に分けます なんですけど、真ん中をくぼませるかっていうとお肉の中心に熱が入りにくいからなんですよ厚、えー、さが均一になって中まで、えー、と火が通りやすくなるんですこんな感じですね、はい、水も入ってるので、ね、そんなにね硬いハンバーグではないですであと残りですねあのこうやってねこうやって空気抜いてあげてくださいはいこなんな感じで、ね、真ん中くぼませではですね 火にかけますでここでワンポイント火は弱めにしてくださいあの中火と弱火の間ぐらいでいいですでなぜかというとこのハンバーグなんですけどゼラチン度がいろいろ入ってるんで焦げやすいんですなので弱火でじっくりやっていくのがコツです、はい、で油もですねほんとに少量でいいです、えっとこれぐらいです蓋口、はい、ぐらいなぜかというと、えっと、ハンバーグに牛脂とかバターとかいっぱい入ってるので このハンバーグ意外と焼くの大変なので僕の火加減覚えておいてください、はい、中火ではない弱火の中火こっからですよ運命の運命のジュエルかなりね大きいハンバーグなので焼くのに時間がかかるので弱火でじっくり焼きます いつもマジで簡単な料理をやってるんですけどもこの試行シリーズを何で作ったかというと僕がマジでうまいものを少し手間かけても紹介したいからやったんですこれねあんまりツイッターに 出, さ出してないんですこれ YouTube をやって細かいところが説明できるようになったんでこの試行シリーズをやってるんです、はい、なので、ね、本当にうまいものが食べたい人だけ作ってくださいまあでもそんなそんな手間じゃないけどね僕からしてみるとででね からふ蓋する と,、えー、と中まで火が通りやすくなるので、ね、決して焦がさないようにしてください、えー、蓋をして少し蒸し焼きにしたものをですね、えー、これがまあね結構ね焦げ目ついてますのでいい落ち着いてますねええ<笑>ですね、えー、と裏面もちょっと焼きがつけて。す あの焦げるので早いのでね慣れてない方はほんと弱火でいいです、ね、これでね多分ねちょっと焦げ目ついてると思うんだそうなったらお水をねお水を入れて、えー、蒸し焼きにしていくんですねはい で, で、今ね 50cc ぐらい入れましたはい水入れたらこれこんな感じ で, で今回は牛と豚の合いびきなのでもう中まで完全に火を通さないと危ないのでこのやり方で蓋をしながら中まで火を落としていきますはいそれでですね蓋して45分蒸しましたがね そうするとね、こんな感じで、どうですかめっちゃめちゃで、入れたら水分は結構、かなりね、蒸発してます。こんな感じで。これ、おっきいハンバーグなんで、中に火が通ってるか結構不安なんですよ。なので、つまようじをしまし、ね、これでね、中が火が通ってるかどうかわかる。で、この、あの、溢れてきた肉汁が濁ってなければいい肉汁、すごい。 こっちは多分通ってます。これね。これ。こっちもほぼ通ってますたからね。でも少し不安なので、もう少し不安すぎてやる。あと1分ぐらいかな。悪い弱火ですね。<笑>じゃあこんな感じになりまして、2。両じこの流れる肉汁が透明になってきてたでしょ。このこの肉汁ね。透き透き通ってきたでしょ。これがねこの肉汁赤くなければいいんで 最後にここ、ここに残った旨味を使いながら、えー、ソースを作っていきます醤油大さじ2です今回は、ね、2つ分なのであとみりんが大さじ2酒が大さじ2です味の素なんですけども、えー、今回は、ね、2振りぐらいです結構旨味蓄えてますで火にかけます 好みなんですけど、僕はニンニク好きなので、えっ、ー、とニンニクを入れます。大体まあニンニンマリッ一かけ入れてもいいかな。少し溶かし込んで熱を入れてやる。あーすっごい香りがしてるんですよ。よ僕はね、あのケチャップソース、ケチャップのデミ風ソースより、えー、こういう和風ソースが好きなので、えー、和風ソースでやっていきます。ある方はお酒をねブランデーとかウイスキーマイでもいいです。 ハンバーグかけていきますうまそうでしょそれでは志向のハンバーグ完成でございます<音声>それではですねいただきたと思いますいただきます<笑>バイバイタイフを入れていきます、ね ソースを拭って、ね、いただきますスーパーの合いびきにあげ作ったと全く覚えない本当にうまいこれいやいやいやいやこれヤバいでしょこれ噛むと溢れてる肉汁 正直僕このハンバーグを開発した時に料理研究家無理だったらこのハンバーグでハンバーグ屋さんやろうと思ってたんですそれぐらい自信のあるメニューになってます肉汁がねとどまってくれてるんでそれ肉の内部にねこれ外で食ったら高いですよこ れ, これね今ね真ん中食べたんですけどハンバーグを取ろうと思うこですよ 中の肉汁が噛むとブワッと出る僕思考シリーズっていつも言ってるんですけどこれ以上のハンバーグ出会ったことないです僕が一番うまいと思ったものしか思考って言えないのでこのハンバーグはマジで思考ですちょっとね材料は多かったり工程多かったりするんですけどホントにおいしい専門店レベルですこれでも自分で作るとすごくねリーズナブルに作れる ぜひね焦げやすかったりするので今回のやり方をちゃんと見ていただいてやっていただいて最高のハンバーグは目の前です<笑>マジでうまい<笑>ぜひこの通りに作っていただきたいと思いますよろしくお願いしますはいということですね皆様このチャンネルおいしそうだなとかですねやってみたいなと思った方もしくはですね僕の飲みっぷりに男気を感じた方はぜひチャンネル登録